それでは計算基数学1の第12回目の授業を始めます、えー、とまず前回の授業のまとめです前回は有理数を常用管に埋め込んで行う計算について紹介しましたそして有理数の循環小数表記からの復元を拡張ユークリッド誤助法を用いて行う方法について紹介しました 今回のの授業の内容です今回は中国常用散法の応用の一つとしましてモジュラー散歩と呼ばれる一連の方法の中から行列積の方計算について紹介いたします。テキストでは第節の内容 で, すではまずモジュラー散歩について紹介いたします。 モジュラー3法の紹介ですモジュラー3法は主に多倍長数は扱うアルゴリズムを対象としていますで、アルゴリズムで扱う数の絶対値の状態がラージ M で与えられる場合に対してこのラージ M の2倍を超える small n、まあ、このような条件を満たすスモール l n をまず算出しますその次にこのスモール l n に対して n が n1 から nk の積でかつその ni と nj がついに互いに素であるような数の整数の組 n1 から nk を求めますそしてこのようにして定めた n1 から nk に対して そ, のそれぞれの n1 から nk を法とした徐用感上で の, そのアルゴリズムを実行します最後に 中国常用定理を用いてこの n1 から nk を法としたアルゴリズムの計算結果から そ, のそれらの積である n を法とした計算結果を復元します。そしてこの2番目のですねこのラ a r m の2倍が n で抑えられているという条件から最終的に求める整数解を得る。 というのがあのモジュラー散法の一連の流れです。今回はそのモジュラー散法の一例としまして強列積の包計算と呼ばれる手法を紹介いたします。テキストでは第四点九節六十四ページからです。でここでまず扱うものはその多倍長数を成分に持つ強列の積の計算です。 ここにありますように、その A と B をそれぞれ整数を係数とする M 字正方行列とします。で、ここで計算したいものはその行列 A と B の積 C です。で、その計算の仕方はこのま真ん中にある式にありますように、まあ、古典的な行列の乗算の手順に従って計算しますで。まあここであの記号なんですけれども、この A、B、C それぞれのあのあと についているこのブラケットでくった文字は例えばこの A の場合ですとこれは A の RS 成分それから同じく B の ST 成分というのを表します。ですので、まあ、この公式です と, え、まあえっと行列 A と B の積を計算するのにこの S が1から M までの間でこの A の RS 成分と B の ST 成分をかけてその和を取ることで C の RT 成分を計算すると。 といいうことを表していますそこでここではまずその、まあ、このような通常のやり方でその多倍調数を成分に持つような行列の積の計算量を見積もることにします。でその多倍調数を成分に持つ行列の積の計算量の見積もりですけれども、まあ、これまでの授業のやってきた内容で 多倍調数の指則演算の計算量というのは与えられたそれぞれの数を長さとある種の比例があるある種の比例があるということでしたのでまずそのこの一連の計算の中に現れるその多倍調数の大きさを見積もるところから始めます。最初の過程としましてこの A の各成分行列 A の各成分それから行列 B の各成分の 絶対値はこのラジエム m で上から抑えられているものとします。そしてこのラジエム m の多倍調整としての長さを l a r g e というふうに置きます。でこの時その A の各成分ですね例えば A の RS 成分と B の ST 成分の積の絶対値はこの M の2乗で抑えることができます。そしてこの C のですね行列 乗算結果の行列 C の各成分の絶対値なんですけれどもこれはその行列 A と B の1個ずつの成分の積を M と通り の, そのこの組み合わせの和を取ったものですからこの行列 C の RT 成分の絶対値というのは LargeM2 乗 ×smallm smallm は今のこの行列の次元ですねの積。 で抑えられていることがわかります。で、このラージ M 2乗かけるスモール M を M プライムというふうに置きます。なお今回はこの行列の次元スモール M がこの行列の各 A と B の成分の境界ラージ M で上から抑えられていると仮定します。まあ、ゆえにこの行列の次元スモール M の 多倍長数としての長さは、えー、とその行列 A と B の各成分の多倍長数としての長さ l a r g m の長さで抑えられているものとします。ですので、まあ、これは、えー、と L で抑えられているものとします。そこで以上を踏まえまして今回のその行列の乗算に出てくるいろいろな演算の その計算量を順番に見積もっていきます、えっと、まず最初にそのま C の各成分を計算するときに現れるこの A の成分と B の成分のま積の計算量ですけれどもえこれはその長さ L の多倍長数同士の乗算となっております。でなこれが何回出てくるかなんですがま C の1個の成分あたりこの A の成分と B の成分の乗算がえっと M 回出てきましてで、これをこの C の成分の個数だけ繰り返しますから、合計でその回数はまあオーダーの M 三乗回となりますで。この多倍長数同士の乗算の計算量は、その長さの二乗に比例しておりましたので、そうすると、この行列の乗算に出てきます。長さ L の多倍長数同士の乗算の計算量は、オーダーの M スモール M 三乗かける L 二乗というふうになります。 で次にこの C の各成分を計算するにあたってはこの A の RS 成分 ×B の ST 成分の M 個 の, その和を取ることになります。でこの和の加算の回数ですけれども C の RT 成分1個の成分に出てくる加算が M 回でそれが C の RT 成分の成分の個数分だけ出てきますから。 合計で出てくるこの加算の回数はオーダーの small m3 乗回ということになります。そうしますとその計算量ですけれどもと、えー、この、えー、と m まず m' の長さを見積もりますとこれがその、まあ、m' は large m2 乗かける s m a l l m ということにしておりまして で, で まあえー、とラージ M2 乗の長さが 2L それから、まあ、あとこ れ, あのこれはスモール M の長さを加えた和になりますけれども先ほどの過程でこのスモール M の長さはラージ L では上から押さえられているということにしておりましたのでそうする と,、えー、とこの M' ラージ M' の長さというのは まあ、3倍の L すなわちオーダーの L で抑えられていることになります。えー、それでとと長さ、えー、と M' の多倍長数の加算の計算量というのはこ の,、えー、とこの長さに比例しているということを前にやりましたので、えー、と1回あたりのその多倍長数の加算の計算量がオーダーのラージ L, L。これが合計で M3 乗回繰り返されますから。 その合計の計算量というのは、まあ、オーダーの m3 乗スモール m3 乗かけエ l と評価することができます。で最後に今のその乗算と加算の合計の計算量の見積もりを見比べますと乗算の方がオーダーの smallm3 乗エ l 2乗で加算の方がオーダーの smallm3 乗かける l ということになっていまして、まあ、両方を見ますと この乗算の方の計算量オーダーの small m3 乗×ラジエル2乗というのが一番全近的にその計算量に大きく影響するということが分かりますのでこの多倍調数を成分に持つ行列の積の計算量全体というのはこのオーダーの small m3 乗×ラジエル2乗で評価することができます。しかわりまして、ここの計算量をこれから、 その中国常用定理を用いたアルゴリズムで改善しようというのがこれからの計算の 目, 的目標となります。